皆さん、こんにちは。評論家の荻木由一です。今日紹介する本はこちら。その科学があなたを変える。これはですね、あの、実際に、えー、社会心理学や心理学を研究している仲間から紹介してもらった本なんですが、一見自己啓発症のようなタイトルでありながら、中身はしっかりとした科学の本なんですね。これはどういった本なのかというと、その、リチャード・ウィズドマンっていうあの著者の方が、えー、実際に友達から相談されたんですね。 世の中にたくさんの自己啓発の本があるけど、結局何が正しいのワイズマンは答えるわけです。ああでこうで、ああでこうで。そしたら友達はこう返す。いろいろ話したの分かった。結論を10秒で教えて。 そういったようなその短期間で、えー、科学的な事実を知りたいという方に向けて今の心理学では何がどう分かっているのかそれを自己啓発を読みたいという方に向けて書かれた本がこの一冊なんですね例えば自信を持ちたい仕事で成功したいあるいは過去の、えー、自分の人生の生き方というものを改めたいそうした人たちに向けてどういった行為を行えばいいのかということを書いているこの本の中で提唱されている一つの概念がありますそれが As if の法則アズイフというのは、英語のアズイフ。要は、何々かのようにというような言葉ですね。このアズイフの法則というのは、要は、行動とか、振る舞いとか、日常の慣習、そうしたものを、あたかもポジティブかのように、あたかも偉いように、あたかも自信感のように振る舞うと、それによって結果として、実際にメンタルや、実際の成果というものを追いついているということなんですね。 例えば20秒間笑ってみるそうすると脳内物質で幸福に関する物質が排出されたりあるいは実際にその笑顔を顔に出すことがルーティン化されてくるのでそのことによって人とのコミュニケーションの際に笑顔を出すことが自然になるといったそうしたような事例というものが紹介されているわけですあるいは、えー 街を歩くとき、例えば皆さんどう歩いてますかね前かがみになってちょっと猫背で歩く、あるいは胸を張って歩く、いろんな方がいると思います。映画の中に出てくるチンピラの歩き方を想像してください。手を開いて、胸を開いて、まるでこう、動物のように、そして自分が周りを威嚇しているかのように歩きますよね。あの歩き方というのはとても合理的なんです。というのは、自分がとても自信がある人間だということを周りにアピールすることができる歩き方。 でもあの歩き方をすることによって自分自身にも自分は自信があるんだということを確認する行為になるんです。だから例えば家で仕事をする際には、えー、机に足を乗せてあたかも学校で不良がやるように振る舞ってみる。そうするとどうでしょうかリラックスしてしかも自信が湧いてくる。そういったような行為も確認されているんです。 だから街を歩くときにちょっと胸を張ってみる。笑顔を増やしてみる。そうしたような声を重ねることで、実際に心理的に自分がある種の成功するようなパーソナリティに近づいていく。そんなことが紹介されてるんですね。世の中にはいろいろ心理学であるとか、あるいはそのサイコロジーであるとか、メンタリズムとかあるとか、いろんな言葉というものがこう広がっていて、そうしたようなものを案内する本というのはたくさん書かれています。でもそうした本はいろいろな論文をつまみ具がするけれども、実際に根拠を立てて、